ままもななく15分になりますので始めたいと思いますはい、えっとこんばんは。えー、PyConJP2020 座長の西です。I'm 西、the chair of PyConJP2020 and, and I'm Jonas from the PyConJP a s s o c i a t i o n 今からカンファレンスのクロージングを始めます。It's time to get started with the closing session.Let's begin. まずはパイコン JP2020 カンファレンスへの参加本当にありがとうございましたお疲れ様でしたはいまず最初になんですが昨日に続き今日も記念撮影を行いたいです例年記念写真撮影しているんですが今年はオンラインカンファレンスなので Zoom のギャラリービューを使ってスクリーンショットを撮っていきたいと思っています えーとまあ、このタイミングでもし可能な方はあのカメラをオンにしてください。映りたくないという方はカメラをオフにしていただければと思います。ご注意いただきたいのは、工場両属に反したものとか、あと著作権上問題のあるものが映り込まないようにだけご注意をお願いします。 So, everybody who would like to be in the picture and doesn't mind having their picture taken, please turn on your camera on Zoom and make sure that、uh, what is in the foreground and background of the picture is okay to share and that there's nothing、uh, problematic there.、Uh, of course, if you would prefer not to be in that picture, you can keep your camera off. And yeah, because there s so many of you, this,、uh, this might take a while because we have to take one picture of each page.、Uh, so, keep smiling and. <laughs> Yeah, thank you. 今 141m つないでいただいているので結構なんかすごいいいものが撮れそうですね。スタッフの方、撮影、スクリーンショットの準備ってできましたでしょうかあのスクリーンショット撮る方、あ画面共共有を落とします。お待ちください。それでいいのかな<笑><笑>自分たちがアップされているの。じゃあなんか。 手を上げるなりちょっと止まっていただいて、じゃあ、撮り始めですかね。じゃあ、撮ってる方、撮ってるスタッフの方、終わりましたら、サインください。多分ちょっと時間かかると思います。で、どのポーズの時のものが撮られてるか、もう誰にもわからないと思うので、定期的になんか、ポーズとか変えていただいて。 <笑>みんなのギャラリービューが見たいんですけどあの視線をそらすと<笑>目がそれちゃうんで あ, あ, ありがとうございます今私 た,、うん、私たちから見えるモニターもギャラリービューにしてもらいますあやっぱりいいですね皆さんの顔が見えるのは楽しいですねずっと初めてオンラインカンファレンスっていうのをやって目の前に来場者がいないっていうのは結構 新鮮というか面白い経験でした<笑>です、ね。ありがとうございます。あてを振ってくださっている方もいま す, いいです、ね<笑> 100あ。154名なんで、もうちょっと時間かかります。<笑>すみません、お付き合いください。大丈夫なのかなまだかかるのかなこれ ?1 画面で、1、2、3、4、5。25枚なので。 まあ、それなり時間かかりました。<笑>計算は嫌いました<笑>。若干寝不足なこともあり、なんか知った良さだすより計算は嫌いました<笑>あ、うん。OK です。ありがとうございました。Okay. Thank you very much, everybody. 画面共有戻します。えー、いはい。 はい、ご協力ありがとうございました。2日間にわたって開催した PyConJP2020 カンファレンスですが、振り返ってみると2つのキーノート、5つの招待講演、約50のトークセッション、そしてここに、えー、とセッション以外のまあランチタイムセッションであったり、さまざまなコンテンツがたくさんありました。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか And yeah, looking back last days had talks looking over the last two days,、uh, We two 今回初のオンラインカンファレツア、えーオーブディラス2デーシーアンースアーオーディアンドゥカンファレンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドでアンドゥアンドゥアンドゥ��ンドゥ��アンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンドゥアンンン 五百九十一名もいらっしゃいました。五百九十一名に参加いただきました。YouTube ライブの参加者を含めると本当に多くの方に今回ご参加いただけたのかなと思っています。ありがとうございました。And usually at this place, we would、uh, introduce how many people actually joined this conference.、Uh, since this is an online conference, this,、uh, this calculation has become a little bit more tricky because YouTube is still busy telling all the views that we got over the two days. はい。で、まあ、今日まだ終わりではなくて、この後オンラインパーティーとライトニングトーク、えー、と予定してまとクロージングのあと18時15分から予定をしています。ズームでの開催なので参加にはまあコンパスチケットが必要なんですが、 ワンデイチケットも用意してあって、まだ今からでも参加可能なので、もしご興味あれば、えー、と今から、えー、と登録してみてください。で、簡単なライトニングトークも予定しています。そして登壇者はまだ募集中なので、チケット購入者から見える URL 一覧にある、えー、とライトニングトークの登壇者の登録フォームから応募ください。 はい。カンファレンスは今日が最終日なんですが、PyConJP2020 としてはまだ終わらないです。 ーーーれれ YouTube and the main conference may be over, but, tomorrow, but the conference as a whole is not over yet because tomorrow we still have the tutorials, the youth coder workshops, and also the, the, the, the end of the sprints. And you can still join from YouTube Live if you would like to. チュートリアルの y o u t u b e ライブのか情報についてはウェブサイトを確認してください。Yeah, links, はい、でそして、まあ、最後、えーと、皆さんにお願いがあります。とまあ、ちょっと長めなんですが、今アンケートフォームを作っております。ぜひ回答をお願いしたいです。でアンケートフォームの URL は公式 Twitter コンパスメッセージで、URL 一覧シートにまあ掲載ています。 もうされているか、まあ今からするぐらいのタイミングなので、そちらからアクセスをお願いしたいです。えっと、こちらの QR コードからもアクセスできます。来年以降まあさらにより素晴らしいカンファレンスを作っていきたいと思っていますので、ぜひぜひご協力をお願いします。And, uh, We really would appreciate your feedback to make sure that、uh, conferences in the future, especially again if they are held online, can be even better than this one. You can find the URL to this survey on our Compass page, on Twitter.、Uh, we'll probably put it on our Slack page, or、uh, you can scan the QR code on this page right now.、Uh, the, your, the survey is a bit longer than it usually is, but that's again because we have this special online event this year. So your cooperation is greatly appreciated. はいでは続いて一般社団法人パイコン j p アソシエーションからのアナウンスメントのコーナーに移りたいと思います。寺田さん。はいはいは、so, um, いう。 はい、寺田さんお願いします、うん、はい大丈夫ですかねはいこんにちはえー、と一般社団法人パイコン j ピアソシエーションの寺田ですえっ、ー、と毎年この時間クロージングの時間をいただいてですね我々の法人である一般社団法人パイコン j ピアソシエーションについての説明をですねさせていただいていますはいちょっとアジェンダの方に移りますはいえっ、ー、とアジェンダまあこんな感じの内容をちょっと何分かですねちょっと10分以上 15分ぐらい、20分ぐらいかな、ちょっとお時間をいただいてるんですけれども、ちょっとお付き合いいただいてですね、えー、と我々の活動とか、まあ、そういうものをですね、ちょっと知っていただければなあというふうに思っています。はい、じゃあ早速一つ目からいきたいと思います。はい、えー、じゃあ、えー、そうですね、はい、一、えー、つ目から い, いきます。はい、えー、と私たち PyConJP アソシエーション あパイコン JP アソシエーションというのはですね、えー、とまあ一般社団法人という法人を持っています。で、非営利団体、これノンプロフィットって書いてありますが、非営利団体としての、えー、と運営を心がけていて、えー、とまあ日本全国というか、p、ま、y、あえー、パイソンをです、ねまあ、広めようということとか、えー、とサポートをしていこう、いろんな、えー、とイベントとかいろんなものをサポートしていこう、コミュニティ作っていこうみたいなことをやっています。 えーとまあ、我々、そういう意味での法人を2013年に立ち上げたんですけれども、まあ、その活動の、えー、と一番大きなイベントがまあこの今回のパイコン j p 2 0 2 0なんですけれども、まあえー、とこういう活動をずっとしています。はい、じゃあ次のページいきます。で、えー、ともう一つです、ね、大事なことは、まあえーとあ、そういえば言い忘れましたが、えー、と今年パイコン、一般社同時パイコン j p という個人名からアソシエーションをつけまして、一般社同時パイコン j p アソシエーションという名前に えー、と個人名を変更していますで、まあ、これは、です、ね、ここにも書いてあるんですが、えー、とパイコン j p 2 0 2 0の直接的イベ、イベントを直接的に、えー、と開催するという法人ではなくて、えーとまあ、それを全体を統括するというような形でやっています。えー、資金管理ですとか、まあ、契約したいとか、まあ、そういう意味での法人が必要であったので、まあ、そういう法人を作っています。 でなので、イベント自体はですね先ほどから出てます西さんを中心に、今40人ぐらいいるんですかね、30人に40人ぐらいのスタッフに支えられてやっています。まあ、私もスタッフの一員として、えー、と一部活動はしているものの、ですね私とか、まあえー、と理事がこのパイコン、えー、法人側の方の理事が、えー、とメインで、えー、とこのイベントを作っているということではないというところで、まあ、そういう意味で、法人と、まあ、そのイベントの主催をするチームがあると。 いいいうううこととで、まあ、別ににななっっててるふますでじゃあ、われわれ何しているのかというと、まあ、その契約とかそういう、えーえー、とお金とかの管理をしているだけではなくて、ですね、えー、とブートキャンプというまあチュートリアルイベントを全国に展開したりとか、まあ、そういうようなことをまあやっています。なので、われわれとしては、そういう、えー、とこの PyConJP2020 とか、まあ、来年の2021とか、そういうのを直接的にえと何かをするというよりは、あ他のことをやったりとか。 まあそういうこともやっています。その辺の話を今日これからさせていただきます。はい。じゃあ次お願いします。はい。で、理事なんですけど、今5人で運営してます。えっ、ー、と、今日みんなここにいると思うんですけど、先ほど司会いた、出<笑>たヨナスも、えー、と理事ですし、えっ、ー、と、まあ、私がまあ代表やってますが、まあ副代表として鈴木孝則さん、えー、と会計担当として清水川さん、あと昨年まで雑誌をやった吉田さんと、あと、まあ、教師会やったる。 ということで、まあ、この5人でが今、ボードメンバー、理事ということで活動をしていますで、えーと。理事は、えー、と昨年からいだったかな、1年ごとに、まあ、改選するということにしているので、まあえー、と こ, のこれが、まあ、来年もこのメンバーかどうかというのはまあ決まっていないということになっています。ね えーとまあえー、と当然あの、法人なので、まあ、そういう責任を持ってやらなければいけないというところはあるんですけど、まあい衛理事を、まあ、つけて、6人以内というルールになってるんですけど、6人以内の理事で今は5人でやってるという状況です。まあ、本当だと全員に前に出てきてもらってです、ね、はいって言って、理事紹介しますってやりたいところなんですが、まあ、この辺もちょっと時間もかかりそうなので、今日はその辺は割愛させていただいて、写真で紹介させていただきました。はいでは次の話いきます。 えー、と2019、2020のレポートということなんですが、まあ、我々の会計年度が1月1日から12月31日という会計年度でやっているので、2019と言っているのは、その1個前、えーと、昨年、2019年の12月ま で, で、えーと、今の2020年も12月までが、まあ、この我々の法人としての、えー、と1年間ということになっています。 はい、じゃあ次お願いします。2019年の、えー、と活動、もうちょっと1年前なので、結構、ちょっと前の話でな忘れかけちゃってる人もいるかもしれませんが、えー、とまずサポート、イベントをです、ね、いろんな意味でサポートしたり、協力をしたりしています。ここに挙げているサイパイジャパンですとか、パイコンミニ札幌、サイパイコン九州 in 沖縄、パイコンミニ広島と。 まあ、こういう Python 関連のイベントに対していろいろなサポートをしています。えーとまあ、このサポートっていうのはいろんな広い意味でのサポートでしてノウハウとかももちろん共有したりしてますし、えー、と場合によっては、えー、と金銭的なサポートをする場合もありますしあと、えーと 機材とか、我々が持っている機材とかもあるので、そういうものをですね、サポートするというようなことをしてまして、ものによってまあ独立してもほとんど動けているところもあったりするんですけれども、関連をしてですね、一緒にえとやっているというところはあります。なので、こういうのも継続して今もやっています。でえとその下に書いてあるブートキャンプというのが、先ほども言いました通り、チュートリアル。 を全国に届けようということで、PyCon、まあ、JP 自体が東京でやることをずっと今まで東京でやってきているので、東京以外のところとか、まあ、そういう東京もそれも中心部以外のところでにえ、ブートキャンプというチュートリアルのイベントを届けようということでやってます。えー、と昨年末の時点で、えー、と36箇所でありました。県 都道府県でいうと30数か所だと思うんですけれども、まあ、そういう2016年から始めて30を超えた都道府県でやってます。まだまだまあこれもやりたいとは思ってます。あと、他に PyCamp キ, キャラバンということで、この活動、先ほど言った PythonBootCamp の活動を紹介するためにオープンソースカンファレンスに出て行って、えーと、出展したりとかしてますし、p y レデ d i s キャラバンということで、p y レデ d i s t o k y o のチームが中心になって動いている、えーと パ, えー、とパイレディスキャラバンというものを、まあ、支援をしたり、まあ、これは金銭的な支援も含めて、えー、と支援をさ し, したりとかしていました。まあ、この辺も、えー、と活動として継続してやっているところです。はい。じゃあ次のページいきます、えーと。会計ですね、えーと。お金的にどうなっているのかと。まあ、ここに、えー、とシートへ、えー、のリンクはまあここに貼ってあるんですけれども、えー、と後ほどあのチャットで流れると思うんですけれども、えーとえー、会計は全部公開してます。で えー、と簡単な取りトきもわれわれのウェブサイトに載せてるんですけれども、まあ、収入として、えー、3000万近い収入があって、でえー、と支出としても2500万ということで、えー、収支としてはずっと、まあ、近年ですね、ずっとプラスになっています。えーと26えーと 持っているお金が 26% 増えていると、126% ということなので、26% 増えているということで、まあ、毎年毎年ちょっと増える方向になっているんですが、まあ、いろんな施策をやりながらですね、われわれとしては、えーと、いろんな有効にいろんなお金を活用していこうとは思っています。えーとまあ、こういう、まあ、時代、まあ、オンライン化になって、ですねいろんなものが変わってしまっている状況では あるんですけれども、まあ、えっと、我々としてはですね、えっと、いろんな積極的に有効なものにお金を使ったり、支援をしたりとかもしたいですし、えっと、一緒にいろんなものを作り上げていきたいというふうには思っています。えっと、お、なんか、あれが消えちゃったかなシェアが消えちゃったかなえっと、スライドのシェアがちょっと消えちゃったみたいですね。スライドのシェアを戻していただいて。 えー、とお金がどのくらい我々も必要なのかとかどれくらい持っているのがちょうどいいのかっていう議論は毎年のようにですねいろいろさせていただいてるんですけれども、まあ、うんと有効に今使えるものに対しては積極的にもちろんやりますしただ、まあ、無駄にいろいろお金を使ってもしょうがないと思ってたりとかしているので、まあえー、とこのコミュニティを広げるとか我々の、えー、とこの活動をです、ねえー、と支援してもらえるあーと我々の活動を もっともっとよくする、まあそのえー、オープンソースの活動をよくするとか、Python をよくするとか、Python のツールをよくするとか、まあ、そういうことでいろいろできたらいいなと思っています。ちょっとなんか、えー、とシェアが戻ってないような。あ少々お待ちくださ い,、はい。私の方でシェアした方がいいですかいや、こちらの方ですやります。少々お待ちくださいあ。そうですか。はい。じゃあちょっとなんかシェアあれみませんが、まあ、こんなことで2019年まではですね、えー、とこんな収支、えー、の。 状況に今なってます。えっ、ー、とまあ、我々の活動もちろんそのいろいろな活動に限界もちろんあったりいろいろするんですけど、まあえっといろんなことをやっていけたら本当にいいなぁと思ってはいます。はい。なかなかこれだけで場をスつなぐのはなかなか難しいですね。えっとどうですかね。皆さんもえっとこの法人での活動への興味とかですね。えっ、ー、と。 えー、と活動への興味とかいろいろとあると思うので、まあ、その辺、えーと、ご興味持っていただければいいかなというふうに思います。チャットにリンクを、ズームのチャットにリンクを流してくれているようなので、いろいろのまあなんか資料とかです、ね、見たければです、ね、ズ、えーム、えー、のチャットの方にいろいろ資料が出ていると思いますので、えーと、その辺を見ていただければと思うんですけれども。はい。まあ、ちなみに、あ戻ってきたかな。 戻ってきそうですね、はい、ありがとうですねはい、<笑>持ってきました。はい、じゃあ、えーと、続けて次のページに行きたいと思います。はい、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、我々ですね、えっ、ー、と、毎年、えっ、ー、と、公開型のミーティングということで、せっかくパイコン j p で集まっているのでということで、公開型ミーティングを継続して今やっています。まあ、こはもちろん、このオンラインで開催で、Zoom で、えっ、ー、と、昨日のお昼のランチタイムにですね、えっ、ー、と、いろんなご意見、意見交換とかさせていただきました。 毎年この辺でいろんなコミュニケーションを取れるようにいろいろやっていきたいと思ってますので、えー、とぜひ、えー、とまたご参加いただいたり、えー、と2、3か月に1回のミーティングっていうのも公開型でやってたり、今オンラインとハイブリッドで、オンラインとオフラインとハイブリッドみたいな形でやってるので、まあえー、と気軽にです、ね、その辺興味を持った方は来ていただければいいかなというふうに思っています。 はい、続いて、えっ、ー、と、今年2020年の話を少しします。えっ、ー、と、先ほどと同じような形のものですが、2020年今までやったことということなんですが、えっ、ー、と、パイコンミニ静岡が、えっ、ー、と、これは3月でしたかな、えっ、ー、と、まあ、急遽オンラインに変わっちゃったかと思いますが、まあ、それぞれの支援をさせていただきました。えっ、ー、と、残念ながらキャンセルになりましたが、九州、熊本でやる予定だった、えー、九州への えー、と支援をする予定でした。まあえー、と支援をすることを決めていました。残念ながらキャンセルということで、来年以降どうするかという議論をされているようです。あと、今度10月ですかね、10月にある p イコンミニ広島への支援もする予定です。えーとまあ、我々、こういうことでですね、先ほども言いましたが、いろんなところの支援をとか、いろんな横のつながりを増やしていくということをやって、いろいろと、えーとまあ、い, いろいろ我々の支援、まあ 知っっっってててももらったりとととか、まあ、一緒にいいいいろんなものをを作っていくということをやっています、はい、ブートキャンプも1か所2月に1か所長崎でやって以来できてません。まあえーとまあ、ご存知の通り、今、えー、とオンライン化が進んでしまってというかです、ね、移動できない、移動制限という状況なので、えー、と1か所でしかできてません。えーとまあ、昨日の議論の中でもちょっと出たんですが、まあ、ブートキャンプ自体は一応 オ, ンオフラインで現地に行ってやると。 いうことを念頭に置いてますこれはやはりまあその現地のコミュニティを作ったりとか、コミュニティとのいろんな連携をしたりとかっていうことを、あとまあ現地でのいろんな、えー、まあ、ったからできることっていうのが多分多くあるだろうと思っていて、今のところそのオフラインでの開催っていうのは今のところ考えてない状況で、えっ、ー、と、またこのブートキャンプが再開できる時期が来ればいいなというふうには思っていまして、えっ、ー、と、今もですね、えっ、ー、と、ブートキャンプやれるところを探していますので、えっ、ー、と、いろいろと、 えっ、ー、と、あーえっ、ー、と、ご連絡いただけたらなと思ってます。まあ、そんな中ですね、えーと、こういうブートキャンプに参加してみたいという方々のために、オンラインでのミーティングをやったりとかもしてます。まあ、地域交流イベント、地域交流イベントみたいなことも、最近始めてますし、まあ、そういうオンラインならではで で, できることも含めて、やってはいるものの、実際のブートキャンプはできてないというんですね。で、えっ、ー、と、パイキャンプキャラバンもですね、 えっ、ー、と、OSC がオンライン化、オープンソースカンファレンスがオンライン化されているので、まあ、オンラインでの参加をしていろいろ、えーえー、いろいろ、えー と, まあえー、とやっていることはやっています。あとは、パイレディースキャラバンも継続してますが、パイレディースキャラバン自体もですね、なかなかやはりそ現地に行ってっていうことが多かったようなので、まあ、それもちょっとできてない、なかなかやりにくい状況になっているというふうに聞いていますが、継続してやりたいとは思っています。はい。えっ、ー、と、 もう一つですね。次のページに行きます。えっ、ー、と、これはですね、私たちが新しく始めたというか、私たちが一回、一回、えっ、ー、と、やったものです。えっ、ー、と、Python Charity Talks っていうところがあって、えー、Python Charity Talks in Japan というものをやりました。えっ、ー、と、これは7月の4日に、えー、やりました。我々の主催イベントとしてやりました。えっ、ー、と、PSF、Python Software Foundation が、 あまあ、えっ、ー、と、Python のいろんな知財管理をしたりとか、いろんなことやったり、あとパイ、アメリカで行われている PyCon US の主催だったりしてるんですが、まあ、そこへの寄付をしようという活動をしました。で、まあ、この寄付をなぜしようと思ったかっていうのは、 えーまあ、そ の, 時のです、ねえー、ときのトークにも言ってるんですけれども、まあ、PSF から我々パイコン j p は過去何度もですね、えー、と支援を受けています。PSF 自体は、えー、と大きなお金を持って、えー、と予算を持っていてですね、まあ、いろんな地域に、えー、とカンファレンスの支援をしたり、スプリントの支援をしたり、また、えー、実際の開発を支援したりとか、まあ、そういうことをやっているんですが、まあ、それの収入源の多くが、ですね、えー、とパイコンアメリカで行わているパイコンだというところなんですね。 で、まあ、そのパイコンが3週間、えー、と直前にですね、えー、と1ヶ月を切った開催まで1ヶ月を切った段階で、急にキャンセル、まあ、現地行けないと、アメリカのピッツバーグでやる予定だったのがいけないという話になってしまって、で、えー、とまあそういうことがあったので、われわれもせっかくお世話になったんで、逆に恩返し的にこういうイベントをやって支援して、えー、と寄付できたらどうかということで、寄付イベントをやりました。 えー、と結構多くの方集まってもらってですね、140万円の、えー、と一応収入が得られたということで、収入を全額ですね、収入の全額を、まあえー、と寄付するということにしています。えー、と我々 の, この法人からはですね、そのいろんな手数料だとか、えーとえー、その時にも Zoom のウェビナーを使ったりとかしたので、まあ、そういうもののコストは我々の法人の方で払って、収入の全額をです、ね、寄付しようということでやりました。 まあ、多くのスポンサーにも集まってもらいましたし、多くの参加者にも、えー、と寄付をいただきました。あと、トークもですね、いろいろ面白いトークを並べさせてもらって、いろいろと話ができて、すごく話を聞けたりとかして、すごく良かったなと思っています。まあ、このイベントの、まあえーとえー、もちろんそのやったっていうのは PSF がそういうことになったっていうのもあるんですが、まあ、我々もオンライン化して、まあ、どうなるか分かんない。まあ、今後、この我々のコミュニティどうなっていくかっていうのは非常に不安だっ わけですね、まあその中でこういう寄付ということをやってみたらどうなるのかみたいなことも、まあ、チャレンジとしてやってみたということで、まあ、一定の成果を上げられたかなと思っています。レポートも、えー、とこちらのリンクに置いてありますし、えー、とおそらくズ、えームの今の、えー、とチャット欄にいろいろ と,、えー、とスタッフが、えー、と理事がですねいろいろ投げてくれてると思うので、まあ、そこを参照いただければと思います。 で、えっ、ー、と、次ですね。えっ、ー、と、今後なんですが、PyCon、まあ、JP 毎年8月なり9月に、えっ、ー、と、もう実は2011年からやってるので、まあ、10回目と言っていいんですかね。まあ、2011年にミニもやったんで、2011年に2回やってるんですが、まあ、そういう意味で10年を超えてきたイベントになってます。で、我々もちろんその来年もやりたいと。まあ、この法人を作ってる理由っていうのは、毎年なり定期的にパイコン JP なりこういう集まれる場を 作れればということを思ってやっていたので、やっているので、まあ来年もぜひやりたいとは思っています。はい。後ほどですね、ちょっとこの後のスライドで2011、パイコン n JP2011 の話、2021の話はします。はい。えっ、ー、と、それでですね、えっ、ー、と、 その後にあるのが、ドメスティックと書いてありますが、国内ですね。国内向けにどういうことをやっていこうかっていうのは、まあ、えっ、ー、と、継続として Python Boot Camp は、まだ再開できてませんが、まあ、継続してやりたいですと。あと、今度、広島で10月にあると言ったミニパイコンと言っている、そのいろんな地域でのパイコンですね。まあ、そういうのをいろんな地域に増やしていきたいなと思っています。それはやはり、まあ、えっ、ー、とコ、コミュニティの形成だったりとか、やっぱりいろんな 楽しさがある。まあ、今日、広島の発表もあって広島の方々の発表もあったかと思うんですけれども、まあ、いろんなところでやれることによって、いろんな面白さが出てくるだろうと思っているので、まあ、それも、えー、と我々は支援をどんどんしていきたいですし、何か助けられることがあったら言ってほしいなと思っています。えーと ただ私たちが直接、例えばどっかの地域で、ほっと、どっかでやるよって言って、我々が乗り込んでいってやるのはなかなか難しい。その特に東京とか、私は千葉ですが、千葉とかにいる、東京圏にいる 人, 人がですね、そのどっかの地域に行って、じゃあここで開催しますっていうのはなかなか難しいことだと思ってるんですね。支援はできるけど、やはりその地元のいろんなルールだとか、地元のいろんなノウハウっていうのがやはりあると思いますし、やはりまあそこで集まれる人たちっていうのを、えっ、ー、と、すごく大切にしたいと思っているので、まあ、そういう地域の方が 一、まあ、人でもいないとなかなかうまくいかないだろうと思っていて、まあそういうことを、まあ、えっ、ー、と、やりたいので、ぜひ、私たちミニパイコンやってみたいこと、どういうふうにやったらいいんですかみたいな話は聞いていただきたいなと、まあコミュニケーションいろいろとっていきたいなと思っています。で、えっ、ー、と、まあ他のですね、えっ、ー、と、パイコンだけではないんですけど、Python 系のイベントをチェーンしたりとか、まあいろんなノウハウを共有したりとか、まあいろいろあると思うので、まあそういうこともやりたいです。はい。えっ、ー、と、ローカルコミュニティの、 えー、コミュニティの、えー、コラボレーションとか、まあ、パイレディス、まあ。パイレディスは女性向けの国際的な Python のです、ねえー、と団体というか、まあ、そういう チ,、えー、チームというか、まあ、そういう女性向けの、えー、ものをやっているチームなんですけど、まあ、その東京にはそういう支部というんですかね、そういうのは成功式にありますし、まあ、日本っていう大きな括りで見て、何か所か、えー、パイレディスもありますので、まあ、そういうところの支援とか、まあ、そういうこともしていきたいというふうに思っています。はい でその下にあるのがインターナショナル、まあ、国際的な、まあ、海外とかその世界を見た方向なんですけれども、えーとまあ、我々はもともとこのパイコン j p 2 0 1 1ができたの、最初にできたのはですね、PyConAPAC2010、まあ、年にシンガポールであったパイコンエ a p a c があったからというふうに考えています。でえー、とパイコン n a p a c というまあアジア・パシフィック地域、特にまあ東アジアと東南アジアのメンバーが。 多いんですけれども、まあそういうところでいろんなパイコンをずっとやってきてます。で、日本では2013年にパイコン APAC を誘致したというか、まあそこで日本で、東京で開催したことはあるんですけれども、まあそれ以降ですね、いろんな地域に、えー、とパイコン APAC が行ってて、えー、最初シンガポールで始まって、日本、東京に来て、台湾、台北に行って、韓国に行って、マレーシアに行ったのかな。で、その後、 どこだろうシンガポールってフィリピン行ったのかなちょっと逆だったかもしれませんけど、まあそういうところでいろんなことをやってて、今年もまたマレーシアでやる予定になっていて、まあさすがにオンライン開催なんですけれども、まあそういうところのコミュニケーションを一生懸命取っていってですね、えー、といろいろやりたいなと思ってます。まあやはり仲間が増えてですね、えー、といろんな地域の状況とかそういうのが、えー、と分かったりとか、やっぱり一緒に、えー、とチームとアジアのチームとして、まあ、えー、と我々のそのアジアの状況とかを 知ってもらったりとか、国際アメリカとかヨーロッパの人たちに知ってもらったりとか、まあ、そういうこともあるので、まあえーと、そういうことをやりたいなと思っています。で、その一つの我々としてのですね、協力の仕方として、みんなで一緒にパイコンエ a パックに行こうみたいなことをやったりすることもあります。えっ、ー、と、ツアーということで、一緒にですね、パイコンエ a パック初めての海外カンファレンスに 一人で乗り込むのは結構大変だと思うので、一緒に行きませんかって言ってツアーをやったりとかもしてたりします。まあ、来年どうなるかってまだ分かんないんですけど、まあえー、と来年もし、えー、と オ, フラインオフライン開催ができていれば、ですね、まあ、また行きたいなと思ってますし、そういうツアーとかもやっていきたいと思っています。 あと、ま、これは今、アジアに向けた話だったんですが、えっと、国際、えっと、もうちょっとアメリカとかですね、Python Software Foundation に向けた話という意味では、PSF との連携とかですね、そういうのもえと重要だなと思っているので、PSF との連携、そのために US p y コ o n に行ったりとか、US p y コ o n に今年はブースを出そうなんて、APAC としてブースを出そうみたいな動きもしたりとかしてます。で、ま、こういうことも一生懸命やっていて、ま、我々としてはですね、えっと、ま、その、 その全体の話としてはもちろんパイコン JP2000 なんとかパイコン JP っていうこのイベントすごく大事ですし、えっ、ー、と、国内にある他のコミュニティとか他のイベントもすごく大事に思ってるし、えー、まあそれだけじゃなくて国際的、えっ、ー、と、世界に目を向けるっていうことも大事かなと。まあ今日の朝のリッチさんの話でもいろいろとオープンソース活動みたいな話があったと思うんですけど、ああいう活動とかも含めてですね、オープンソース我々が使ったり Python を使ったりする上でのいろんなことが一緒にできたらいいなというふうに思っています。はい。ということで、 2021年、来年の話をしますかね。はい、来年の話です。はい、えー、っと、ほとんど TBD と<笑>いうことで、何も決まってません。<笑>残念ながら何も決まってません。えー、っと、会場も実はちょっと抑えようと思ったんですが、抑えてません。えー、っと、抑えられてませんし、まあ、本当に、えー、っと、オンライン、オフライン、オフラインでできるのかっていうことも、えー、まだ分かりませんし、まあ、今回はオンラインでやってみて、皆さんどうだったか、まあ、これからアンケート、先ほども。 募集してましたが、アンケートをの結果を見たりとか、まあ、我々スタッフの間でですね、いろいろ話したり、まあ、我々の法人の理事の間で話したりとか、いろんなことをしながら、いろいろ決めていきたいというふうに思っています。まあ、そういう意味でまだチェアーパーソン、えーと、座長と言われるチェアーパーソンもですね、まだ決まってないという状況です。まあ、これからどういうふうなイベントを作っていくか。まあまあ、昨日の えー、とミーティングの中ではですね、ひょっとしたらまあ来年スキップした方がいいんじゃないかという議論ももちろん出てます。ただ、毎年継続するのがいいんじゃないかということも思ってますし、やはりオンラインのメリットも大きかったし、オフラインでやっぱりやる楽しさみたいなのも、多分おそらくあるんだろうなと思っていて、どういう形で我々ができるのかって全く分かんないんですけど、そういう意味でえとまたご情報を出していきますので、ご期待いただければというふうに思っています。 はい、じゃあ最後のスライドになります。ちょっとなかなか話しちゃいましたけど、っ、はいえー、と我々ですね、先ほどから言ってる通り、皆さんの意見がないとなかなかいろんなこと、新しいこと分かんないし、っ、えー、と我々が考えたことだけがすべてだと思わない、思ってないので、皆さんからいろいろと意見が欲しいんですね。あと、っ、えー、と我々の活動にすごく興味を持ってもらえたら、ですね、一緒に活動するメンバーとして、まあ、コアスタッフ制度みたいなことも今考えているので、一緒にいろんな活動できる。 えー、人も一緒にい、えー、えたらいいなと思いますし、えー、と今 の, そのメンバー自体は、そこはスタッフのメンバー自体は東京にいない方もいますし、まあ、全国どこにいてもできるし、そ、まあその意味で、このオンラインっていうのが一つきっかけになることもあるのかななんて思ってます。 連絡先は公式にこのボードアットパイコン JP というメールアドレスがありますので、そこに連絡いただければと思いますし、えっ、ー、と、まあ、あと他の手段で連絡することもまあ可能だと思いますが、公式には、正式にはですね、このボー、えー、メールアドレスに連絡をいただければというふうに思っています。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけど、この辺で、えー、と私の、えー、と一般社団法人パイコン JP アソシエーションの話としては終わりたいと思います。 はい、えー、ありがとうございました。じゃあ西さんにバトンタッチします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とこれ最後のスライドですね。<笑>はい、えー、おかげさまで、まあカンファレンスの全日程を無事終えることができました。えー、パイコンジェピー2020自体は明日もチュートリアルやユースコーダーアーキェップスプリントとイベントは続くのですが、まずは二日間のカンファレンスを終えることができて本当に良かったです。 Uh, yeah, thank you all for got,、uh, for staying with us <laughs> till the very end. And、uh, we had some two great days、uh, of conference. And I would like to take this opportunity to thank all the volunteers who have helped us make this conference possible.、Uh, they're even more invisible than they usually are、uh, during a Python. And the fact that everything worked out fine is really shows how how well they worked. And so I would like to take this minute.、Um, usually we would.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 はい、<笑>すいません。ちょっと私がアドリブ入れてしまったので、あのごちゃっとしましたが、<笑>あのとですね。あの、本当皆さんのおかげで無事カンファレンスが終えで出たと思っています。で、私たちですね。スタッフ全員実はボランティアでやっています。えっとスタッフの皆さんも本当にありがとうございました。まあ、振り返ると長かったようでな長かったんですけど、まあ、短かった。<笑>そんな活動でした。でなんやかんやで。やっぱり大変は。 大変であの現地開催の準備をしながらオンライン開催に切り替えるみたいな形で気分は 2, 2回カンファレンスの準備をするような、まあ、そんなあの感じでしたで、まあ、ちょっとスタッフの話して申し訳ないんですけれども一人一 人, 人, 人にかかった負荷とかも、まあ、例年以上にあったのではないかなと思っているので、まあ、この場を借りてスタッフのメンバーにもちょっとお礼を言いたいと思いますありがとうございましたお疲れ様、まはい で, えー、でした。 西さんも本当に大変だったと思う、まあ、カンファレンス自体は終わってで明日まあ PypeJP2020 最後のイベントの日なんですけれどもそれが終わるとまあ2021に向けたスタッフ募集もきっと始まると思いますので興味ある方はぜひぜひ申し込んでみてください And with that, we are really, really close to the end of the main conference day、uh, A Reminder that tomorrow, the conference s still going on with the tutorials、uh, Youth Coder Workshop and the Sprints, etc. And that right after this, in a little while, we、we'll we'll、still have the party.、Um, but with the conference being almost at the end, we are already looking forward, looking towards the next conference next year. And we r e already looking for volunteers who would like to help、uh, make PyCon JP 2021 possible. So if you're interested at all, please、uh, check our blog, et c a n d sign up to become a volunteer. happy あのいっぱい書いてください。Yeah, for, uh, <笑>はい、まあ、そういうところでまあ最後の挨拶にしたいと思います。皆さん本当にご参加ありがとうございました。また来年 PyCon JP 2021でお会いしましょう。Again, very, so、ありがとうございました。ありがとうございました。 s e e y o u See you all at the Online Party.、Um, you can still get tickets for it if you want to and sign up for the Lightning Talks. I think you have five more minutes. ご signup さよう see you soon <笑>はいじゃあ今しばらくちょっとお待ちください。